A ブロック4組へは、千葉県鳩市尾身川から、尾身川よさこい和気あいあいの皆さんです。それではお願いいたします。 まま、た一神宮の社を感じて願っているよう、演じしますのでご閉園よろしくお願いします。 Thank you.